インンクチャンネルえー、みなさんこんこにちは今回はマイルチャンピオンシップの予想をお届けしたいと思います最近は予想動画が当たっていないので省エネモードでお送りしますインンクチャンネル出走メンバーはこちらダノンの2頭ダノンプレミアムとダノンキングリーが人気の中心になりそうですねアルアイには ライアンムーア騎手が乗りますし外国人ジョッキーの皆さんにも注目ですねまずは主なステップレースを振り返っていきましょう10月6日に行われた G2 毎日王冠ダノン・キングリーが初めてコバと対戦しましたがレースではまさかの出遅れしかし直線に入ると一気の末脚で波いる強豪たちをまとめて差し切ってしまいました春のマイル王インディーチャンプは 一旦先頭に立ちましたが3着本番での巻き返しを狙いますフジステークスにはビクトリアマイルをレコード勝ちしたノームコアが参戦結果的にノームコアの強さが際立ったレースでしたがレイエンダやレッドオルガがしぶとく食らいついてましたね4着だったクリノガウディもゴール前の伸び足はなかなかだったと思いますスワンステークスは差し馬や追い込み馬が上位を占めました オースト1機で飛んできたダイアトニックがゴール前でモズ・アスコットをかわして優勝これで京都コースは5戦5勝となりました3着のマイスタイルは上位2頭のうちをついて見せ場十分な走りでしたね最後は天皇賞秋アーモンドアイとサートルナーリアの対決に注目が集まったレースですが終わってみればアーモンドアイの圧勝そんな中で 2着に構想したのがダノンプレミアム。安田記念は不利もあって最下位に敗れましたが実力を改めて見せてくれました一方アルアインは14着に敗退大外枠での距離のロスが大きかったように思いますインクチャンネルそして予想はこうなりました本命はダノンプレミアム対抗にはインディーチャンプ3番手評価にダノンキングリー 白三角はカテドラルプリモシーンペルシアンナイトの3頭やはりダノンプレミアムですね天皇賞の2着も評価できますし今回と同じ舞台のマイラーズカップで勝利しているのもポイントが高いですねインディーチャンプは前走でダノンキングリーに敗れましたが金量の差が4キロから2キロになりますしチャンピオンの力に期待したいですねというわけで馬券です 本命ダノンプレミアムが1着相手にインディーチャンプとダノンキングリーの3連単本命から各印への3連服そして本命から白三角の3頭への生まれんで高配当を狙います久しぶりの的中となるか皆さんお楽しみにそれじゃまたねーチャンネル登録よろしくね